今回ご紹介するのは MDR-A002 という最新機種になります。でこちらも今回 MAXWIN さんから先行でサンプル品をご提供いただいております。こちらのご紹介を本日はいたします。で今回のこの MAXWIN さんのこのドラレコの特徴、一言で申し上げたいと思います。こちらのドラレコは 市販ドラレコの欲しい機能がほぼ全てついた最強のドラレコといってもいいデジタルルーームミラードラドレコになります今回10分15分の動画では全ての機能について説明しきれないので詳細は概要欄をチェックしていただければと思います。史上最強の 機能を兼ね備えたドライブレコーダーということで冒頭でご紹介しましたが、もう一つ大きな特徴がありますので、先にお伝えしておきます。こちら、今配線関係がまとめておいてありますけれども、これは A001 という後継機種の A002 になります。以前私の動画でもご紹介しているんですけれども、それによって、この バックカメラの配線。こちらの電源の配線。これをわざわざ引き直す必要がないということが大きな特徴になります。付け替えるのはこのユニット。それからこのカメラ。カメラ自体は今回 ADASBSD という新たな技術が搭載されておりますので、 こちらを変える必要がございますさらに GPS が今回こちらのユニットから配線されておりますのでこれ自体は追加で付けていただければ OK ということになりますので煩わしい配線の引き直しの作業をしなくても取り付けができるというのが A002 の 特徴になります機能紹介入る前にもう一つだけご紹介させてください。こちらのブラケット、これ自体は同封されているものなんですが、私はステッパーゴンで使っています。A001 もステッパーゴンで使っていて、同じブラケットを取り付けていました。これ自体はほぼ全てのステップ、ほぼすべてのホンダ車に取り付けることが可能です。 GRK のフィットだけは取り付けができないということになっています。さらに、この MR-KIT05 というこのオプションのブラケットを購入していただければ、このように別売りにはなるんですが、ブラケットが用意されておりますので、もし取り付けが できないといった場合は、こういったブラケットを付け替えて取り付けをすることも可能になっております。まず一つ目、ADAS 運転支援システム。もう一つは、新たに BSD 機能、視覚検知機能が搭載された点になります。機能についてをお見せしていきたいと思います。こちら、ホームボタンを押していただきまして、 運転支援機能というボタンがあります。で、ここで、ADAS。で、このように3つの設定があって、こちら、検知感度というのがあるので、ここを押していただくと、このような形で、全項目の ADAS の機能が見れるようになります。で、上からお伝えしていくと、先行者近接お知らせ機能。 車線逸脱お知らせ機能、通行人接近お知らせ機能、先行者発進お知らせ機能、先行者接近継続お知らせ機能、まあ、このような形で5つの機能が主に搭載されております。次に BSD 機能視覚検出 機能こちらが非常に僕は使ってよかったなって思う機能なんですがこちらご紹介します障害物検知の走行および駐車とこの2つの機能で分かれております障害物検知走行機能をまず見ていきたいと思います非常にきめ細かに設定ができるようになっておりまして一番上が検知エリア設定 で2番目が走行速度で。3番目に後方エリア検知とオン・オフ。このように設定ができます。でまず後方からで。後方の設定に関しては、私は今回このような形で境界を、まあ、下の方に設けています。でこちらはあくまでもこの後方のみなので、まあ、下に設置しています。これ下に設置すればするほど、 自分の車に近づくようになりますので、車が近づいてきたときに検出できるように私はこのような形で境界範囲を定めて設置しています。でハイライトがこの高速法車で言いますと、ブラインドスポットモニターに当たる機能になります。私は境界の設定を左と 右に設定しています境界設定がすごく狭いんじゃないのって思われる方もいらっしゃるとは思うんですが私の場合はこれで設定することによって、まあ、ちょうどいいミラーに映るか映らないかぐらいギリギリのところちょうどこの辺下の左左右端になりますのでちょうど車が近いところに接近して。 かつミラー越しの映るか映らないかぐらいのところがちょうどこの辺になるんですけれども、私はこのように今回設定しておりますで。前後しますが、走行速度というのがあって、前車速から高速まで選べるようになっているんですけれども、ここも私もいくつか設定して試したんですが、まあ、一番良かったのがこの中速域になるので、まあ、ここに設定して、今回 まあ、デモ画面を撮っています BSD 障害物検知注射こちらの機能についてご紹介しますでこちらの方は注射の場合になりますので、まあ、バックするときになりますでバックするときに検知する懲戒範囲というのを設定する必要というのがあるわけなんですけれども、まあ、注射に関してはもう全方位 境界に入れた方がいいかなということで、私はこのような形で設定をしています。でこれで設定が完了いたしまして、でミラーモードにして、バックのとき、駐車なのでバックのときなんですけれども、このように。 私の場合はほぼ全域強化範囲にしているのでこのように車後ろに今4台いますけれども4台分を認識しますしかつ車だけじゃなくてもちろん人の検知もしてくれますので何か危険が潜んだ時には注意の喚起をしてくれるということにおいて非常に有効的な機能になっています。2番目は リアカメラの映像ににこだわったという点になります今回、ここミラーモードを押していただくと、今、リアカメラでリアの映像を映し出しているんですが、こちらも先ほど走行画面を撮ってきたので見ていただければと思うんですが、非常にスムーズに後ろのモニタリングがされているのがお分かりいただけるんではないかなと思います。 これは 1080p ということで、解像度自体は変わってないんですけれども、フレームレートがまあ業界初ということで、60fps という非常にきめ細かなフレームレートになっておりまして、1秒間にまあ60コマ、今回映像に取り入れているとまあいうことになりますので、よりきめ細かに出力されるとまあいうことが、まずこちらの 二つ目の い, いポイントになります通常ですと 30fps27.5 というのが結構多かったりするんですけどこちらはもうその倍以上のフレームレートを持っているということでリアカメラの映像にこだわったものになっています。今まで出てきててきいたデジタルルーームミラーって フロントのカメラはこだわってたんだけども、リアのカメラが少しキャパチティ不足だったというのが多かったと思います。でもこれはデジタルミラーとしても使うものなので、ドライブレコーダーとしての機能としては、フロントカメラだけで十分賄える部分というのがあるかもしれないんですけれども、デジタルルームミラーとしての機能も持たせているということもありますので、リアの映像が綺麗でないと、 ダメななんじゃないということで当たり前のことなんですけれども、それができているドライブレコーダーが今までありませんでした。で、今回、この m a x ス i n のドライブレコーダーというのは、リアカメラにこだわって映像を非常に滑らかにした、改善されたというのが、2つ目のいいポイントになります。3番目、いい点が、リアカメラズーム付きでタッチパネルで 即切り替えが可能ということになりますこれどういうことかと言いますとここ今真ん中こんな形で操作してるんですがズームができます今まで他メーカーのドライブレコーダーでズーム機能がついているものがあったんですが MaxWin のデジタルルームミラーはこのミラー画面で指をこうやって アップしてもらえば切り替えができるというところがいいポイントになりますで。これもあらかじめ設定が実は必要でしてリアカメラの表示設定というものがあります。で今回ご紹介しているドライブレコーダーは A002B という車内カメラ用のドライブレコーダーですので、まあまあ、これカメラ設置場所、車内ということに設定しております。車外のものでしたら車外になります。で、この表示エリアというのが、1番と2番と、このような形で2つ選ぶことができます。先ほどミラー画面でお見せした画面、2つ 切り替わったと思うんですけれども、それがこの表示1、表示2の切り替えになります。あらかじめ自分が表示したいと思うズーム設定、合わせとく必要っていうのがあるんですけれども、まあ今これ 1.5 倍になってるんですが、1.5 倍と表示2がノーマルと1倍ということで、画面を タップしてもらえれば1倍と 1.5 倍ということで切り替えができるようになっています。で、設定するときは、まあ自分の好みのポイントっていうのがあると思いますので、で、これは、最大で3倍まで設定することができるようになります。で、自分が設定したいビュー、まあ何倍に設定したいかによって、 まあ、例えば私でしたらもうノーマルでもいいよということになればノーマルでこのようにボタンを押していただければ設定が完了ということになります。で先ほどの画面に戻っていただければここを滑らせていただければ1倍と 1.5 倍と切り替えがもうこの画面でできてしまう。 これ非常に便利な機能で、まあ、これを切り替えることによって、まあ、距離感とかつかみやすくなりますし、よりこの後方に今止まっている車ありますけれども、見たいなと思う場合は、ズームでこう見ることも可能になっているということで、非常に便利な機能になっています。次に最後、4番目になりますけれども、駐車監視プラスタイムラプス機能、4つのパターンで設定が可能な点になります。 で録画設定というところで、駐車監視録画方式。今、駐車監視モードオフにしてるんですけれども、このように3つのパターンで設定ができます。今まではタイムラプスだけだったり、衝撃検知だけだったりっていうドライブレコーダーが多くて、タイムラプスと衝撃検知と両方設定できるドライブレコーダーって、 結構少なかったと思いますでこれは3つのパターンで設定ができて例えばタイムラプスだけにしたいよという場合においてはここをしていただければ30分から24時間まで設定ができてかつフレームレートも 1fps から 4fps まで設定ができるようになっていますでタイムラプスいらなくて衝撃検知だけでいいよと いうことなのであれば、衝撃検知ということで設定もできますし、衝撃検知だけだと、ちょっと分かりにくいよねと、やっぱりタイムラプスと衝撃検知欲しいよねということであれば、両方設定ができて、先ほどのタイムラプス同様で、このタイムラプスの録画時間っていうのが設定できます。でもちろんフレームレートも 1fps から 4fps まで設定ができると。 と、まあ、いうところが非常に優れたポイントになっております。はい。ってことで、今回 MAXWIN さんからまたご提供いただきました、ドライブレコーダー付きデジタルルームミラー、MDR-A002B、こちら使わせていただきまして、私の所感についてお伝えします。まず一つ目は、なんといっても BSD 機能の 良さ、さ、実用性の高さ、まあ、この辺が非常に上がっているなということを今回使わせていただいて感じました実はエイザスの機能というのを私先行販売する時にマックスウィンさんからドライブレコーダーをご提供いただいてたんですけれどもあれはまだ発展途上なところがあっていま一つ実用性に欠けてるところがありました今回 こちらの商品に関しては、精度が高まって、より実用性が高まった機能になったということで、で、さらに BSD 機能が搭載されたということで、私はこの2017年のステップアゴン、今まだ乗ってるんですけれども、こちらの車はブラインドスポットモニターが付いていませんで。新型でももちろんブラインドスポットモニター、エアなんかですと付いていなかったりするんですけど、 このドライブレコーダーをつけることによってブラインドスポットモニターとしての役割を果たしてくれるということそこがすごく僕自身がいいなと思いましたブラインドスポットモニターはこれは僕自身あった方がいいと思うものだと思っていて人ってどうしても調子のいい時とか悪い時ってあると思いますでこうボケっとしてるなって思う時もやっぱりあったりするわけなんですけどそういった時にどうしてもこう視界となるところって なかなか気が回らなかったりするときっていうのがあると思うんですそういったときにこのブラインドスポットオニターっていうのはやっぱりあった方がいいなって思うシステムの一つだなって僕自身思うわけなんですけれどもデジタルルームミラーを買うことによってその機能がついてくるということそこはすごくねいいなと思いましたでもう一つはこれも共通しているところなんですけれども後ろのこの検知今人歩いてましたけど 人の検知だったり、まあ、車は今止まってますけども、検知機能がついてるっていうこと、これもすごく便利だと思いました。ブラインドスポットモニターと同じ話になるんですけれども、まあ、こんな感じです。手動で検知させることもできるんですけれども、やはり人間っていつも同じコンディションじゃないというのがあります。後ろってやっぱ視界が多いので、見えにくかったりするところなんかにも、 なななかなか気がが回らいいいっっていうのがあったりすすると思いますそういった時にやっぱりこういった機械に頼るっていうのは非常に重要な要素かなって僕自身思うわけなんですけれども物だったり人だったりを検知してくれますので、まあ、これからのドライブレコーダーにおいては非常に重要な機能の一つになってくるのではないかなということでついてて非常に安心感の高い機能ではないかなということを感じました。 はい。ということで、今回はこちらのマックスインさんからご提供いただきました、デジタルドライブレコーダー付きのデジタルルームミラー、こちらの純正交換タイプ、MDR のハイフン A002 の紹介をさせていただきました。こちらの商品の詳細は概要欄に貼っておりますので、ぜひ興味のある方はご覧になってみてください。